はーいというわけでですね今日は3回目のイルハートの命運が決まる回、でしてねまあ、正直ねイルハート的にはもう結構余裕だろうだ、ね、<笑>思ってるんですよそう噛んでしまうぐらい余裕だと思ってるんですけど<笑>いやでもさそう最近は歌出したりとかさこうね結構ねリズムができてきたと思うんですよ そそうそ う, そうイルハートのね結束力もなんかすごい感じますしねなんかほんとにこういろんな人にねイルハートを支えられてると思ってねもうどんどんどんどんね自信がついてきましたよいやーみんながイルハートを持ち上げ て, くれて 今回も責任者から手紙をもらったので、ね、それをね読んでいこうと思います。んーと「イルハートちゃんスタッフの皆様お疲れ様です」このたび「イルハート第一部間についてご報告させ待って待 っ, て待 っ, て待って え、え何？何ええ？第一部カンテラにえ待ってえ。え、待って待って。これはもしやヒロハート第一部カン。そして引退ということは？あーあー、ええ。こうなったらあれだよ。あれですよ。あの、もう業界の裏の裏の裏の裏まで暴露して。言ってた。 さあ第二部とかやらない打ち切りなんかみたいなパターンじゃないですかもうこの先なんてさもう辛いことしか書いてないやんけはあんとイルハートちゃんスタッフの皆様お疲れ様ですこのたびイルハート第一部かんについてご報告させていただきます と言いますのも現状イルハートはファンボックスやブースなど皆様のご支援により成立しておりますが現在もろもろのイルハートちゃんスタッフの状況によりそれを満足いただける状況にないと判断したため一度第一部カントさせていただきましたイルハートちゃん スタッフには秘密の特訓をしてもらい本年12月ごろに第2部を開始したく思っておりますえこれはセーフなんですかえっていうか秘密の特訓ってなんですかええあの原西さん12月の第2部開始の時に 魂が変わってたとかそういう劇的展開みたいななのじゃいいいですよねいいやあのプラスに考えるならプラスに考えるならねたぶんたぶんね新しいイルハートをこう、見せられるこう な, なんていうのなんかチャンスみたいなことですよねえあえでもあれですよそれまでイルハートはどうやって食っていけばいいんですか<笑> いやいやいやさらそんな面倒なことできるわいは<笑>あーでもなそっかあしたらしばらくは節制 生, 生活になりますかねーええお本当ほんとだ確かにえーっとですね 引きき続ツイッターとファンボックスの活動は行っていくためごひいきくださいえそれはやるんだ<笑>いやまあまあまああのー、あれですよねこの様子ならこう永遠に始まらない第二部みたいなことにはねなもならなさそうな気もしますけどえー、っとなんだえーっとなんか秘密特区に関しても書いてるえー、っと イルハートちゃんやスタッフに課す秘密特訓を。待って待って待って待って、ストップ。交流ではない。<笑><笑>いや、でも、なんだなんだ、なんか不思議な感じにはなりますけれども、なんかね、第一部カウン。 かん…うんうんそうん、まあ、うん、まううそだね<笑>。コメント出てこなかった。いやーでもなんかなんとかねこう無事に第2部に繋げられそうなのでねまあなんか良かったなというか嬉しいなというか安心した気持ちが大きいですね今は本当にありがとうございます。なんか手紙にも書いてあったけどやっぱりファンボックス の、なんか皆様のご支援であったりとか<笑>あとはねそのブースでグッズを買ったよーって言ってくれる人たち皆さんのおかげでねあのー、イルハートをこうしてまあ第2部につなげられる可能性がある<笑>とのことでねいやーなんかこうしてねまあこの長いようで短いようで長いような<笑>。 期間をですねまあこうしてなかなかこうグラグラしつつもねあのウィルハートがねまあ私が楽しくね活動していけてるのはこうして今動画を見てくれてたりツイッターでねこうリプをくれる皆さんのおかげであると思っておりますのでねまあ12月頃 のね、まあ 再, 再スタートというかこうレベルアップバージョンアップしたねイルハートをねまたお届けできるように頑張りたいと思いますので皆様それまで忘れないでください忘れられないように忘れられ忘れられないように Twitter は毎日更新したいと思いますはいということで<笑>頑張ってきまーす